キール音が聞こえてくる領域まで、ガンガンに追い込める。こんな刺激的な車の、どこが遅いって言うんだ、軽いし、狂気的に突っ込んでもそのまま曲がれてしまう。そして最高の加速フィール、トップエンドの加速は少し足りないが、峠を狂気的なペースで走っていくポテンシャルは、 GR やリスに匹敵するレベル、車重は約 1.1 トン、そのコンパクトサイズに、ターンインジの独自の動き、ブレーキングなんてものは必要なく。 カーブに飛び込んだ後、旋回直前に、一瞬だけどカウンと踏む。そうやって前を沈み込ませてやれば、ブレーキを離しながら切り込むだけで、吸い込まれるようにインに飛び込んでいく。この独特な挙動を生かし、狂気的な進入スピードを許容させてしまうのは、タックインというのだろうか旋回における車の動きは、素直なトヨタの GR 系統と比べ、明らかにバランスが取れていない。それゆえコーナー進入時に、意味のわからない曲がり方をするのだ。おそらく、 回生ブレーキを強めに効かせタイヤグリップを使わずに遠心力を削っていることもダウンヒルでのコーナリング限界を高めているダウンヒルではバッテリーはすぐに満タンになってしまうがこのモーターアシストが乗り物の動力性能を体感 30% パー波向上させているもう 7.5 万キロの格安レンタカー屋の状態もわからないタイヤなのに 1160キロに収まる車重が、物理的に高い限界をもたらす。ダウンヒルで殺人的に速いワゴン R でさえ、S 字コーナーを1個抜ければ、バックミラーのはるか彼方に消える。車重的には確定で軽自動車より重いのに、その独自のターンインジ時の挙動と、安定した足回りが、 より早いコーナリングを実現自分の車じゃないし、ここは行動なので、限界までは攻めきれていないのですが、この CRG という車、マジで速いですよ。勾配さえ味方してくれれば、NSX が相手だろうが、負けずについていける、ヒルクライムはまあ辛いが、ダウンヒルとなれば話は別だ。 そんなに踏まなくても車速が乗るから3秒内容な直線区間の加速より狭く急なコーナーたちをどれだけハイペースで抜けていくかそれこそが大事になるダウンヒルにおいてこの軽さ車体の小ささ飛び込みでオーバー気味な挙動がどれだけの武器となるかこんなに速いダウンヒル部門トップクラスのポテンシャルを持ちながらなぜ誰も注目していないのかふうこの CRG という車軽視されすぎですよちょっと急ブレーキテストするわ うん、やっぱこのタイヤダメですね全体的な動きの統率ではトヨタの g r 系統に軍配が上がるがあのターンインジ時の挙動よあれモータースポーツの領域にありますよプロドライバーがレース中にある操作を行動でやっていくような世界というわけでドラマティックなスタートとなりましたがそろそろ挨拶というかオープニングトーク的なものに戻りましょう ホンダ CRG、私が高校1年生の頃、免許を取ったら、これの m t を買おうと思っていた車、16歳の頃からずーっと気になり続けていて、かれこれ6年が経過した時、偶然レンタカーを見つけたんです。残念ながら CVT でしたが、トランスミッション以外は確かめられる。 琵琶湖の南西部まで、狩りに来ました。やっぱり物理的に小さいので、狭い曲がり角も、駐車も楽々です。ただ、サイズの割には視認性は悪く、軽くて小さいから良いというだけで、運転がしやすい形状だとは言いづらい。とりあえず物理サイズな全長4080ミリ、全幅1 740ミリ、全高1 395ミリ。最小旋回半径は感動の 5.0 メートル。前後も4メートルだし、 駐車が楽なわけだ。なおこのグレードは、多分上位のアルファですね。新車価格は約250万円です。走り出しは、スポーツカーらしく、クリーピングでかなり前に出て怖いし、ブレーキもズドンときますね。なおこの個体は 7.5 万キロといった通りでしたが、何の不調も見受けられず、バッテリー劣化やエアコンの機器もそうですし、足回りの物ュ類も、内装パーツも、乗り物として良好なコンディションを保っております。 時速10キロのタイミングで、アイドリングストップが入ったな。この CRG という車、2010年に初期型発売ですが、2023年時点で評価しても、普通に良いですよ。いいなぁ、私が地方の車社会で育ってたら、高校生の夏休みにバイトして貯金して、これの MT 買ってたでしょうね。静岡県押田道で横断してると、気のせいじゃないレベルで、 やけに CRG を見かけるんだああそうそう、すき家で飯食ってたけど今レクサス LC が止まってる左側の100円レンタカーここでレンタル可能です今でも CRG のレンタカーやってる店なんてエニカの個人館が全国に数軒ある以外 ほぼなないいんじゃないかちなみに今触っている真っ暗な中でもゴミみたいな画質なのが透けて見えるこのカーナビ純正オプションですバックデューモニターの質も悪いし2010年が新車発売とはいえこのレベルならない方が良いまである c r g のグレードである α と β ォグランプくらいしかパッと浮かぶ違いがないがどうせなら安いグレードを買ってしまって DIY ついでにあれこれ後付けするのが良いと思うぜ 車体が小さく挙動も安定するのでこういう左折もきれいに決めやすいですな。ステアリングセンターはそこそこにクイックですがこの本革のハンドルだけで車全体の上質さが20パーくらい上がってるように感じるちなみに古い CRG の中古を見ているとこのステアリングの革は剥がれまくってるぜ 交換前提で買ってもも良いかもな。何せ高校生の頃から CRG は気になり続けている車ですから中古市場のリサーチもしっかり行っておりますちなみに乗り心地についてなのですが車重が軽いスポーツカーが全般的にそうですが足は硬く常時揺れ続ける感じです不快だとか乗り心地悪く感じたかというとそういう記憶は全くないんですが 快適な乗り心地とは言えないですね。幸いにもクルーズコントロールや、ほぼフラットなレベルまで倒せるシートも完備なので、長距離を走る際は、休憩長めに取ると良いかも。でもこの本革のシート、やけにクッション性がないというか、硬いんだよな。仮眠して3分くらいで、頭の後ろが痛くなってきます。クッション高枕は常備しておきたい。ちなみにですが、 先ほどバッテリーは問題ないと言いましたが全区間燃費はリッター 11.8 でしたねシエンタさん頑張ってるこういう道路幅での左折ってまず左後ろのタイヤと面石との位置関係を把握しておいてからここというタイミングでスパッとハンドルを切ってやると対向車線にはみ出さず綺麗に出ることができます実は何もない道路の平面上に脳内で自分なりのマーカーを立ててそのラインに理想的にタイヤを乗せていくというのは冒頭で見せたような ハイスピードで飛ばしていく際の確実かつ安全なドライビングにも必須のものだただの街乗りと考えずに右左折も一つのドライビングミッションとして毎回毎回丁寧な操作にこだわってほしいですね飛ばさなきゃ上達しないとか サーキット行かなきゃダメというのは誤解です。CRG という車は、ただ初心者でも乗りやすいだけでなく、モータースポーツの領域での、車のコントロールを知っている人が乗っても、例のタックインとやらを突き詰められる車なのです。そういう意味合いでいくと、 ポルシェや GR やリスにも匹敵するようなプロだからこそ挑みたくなる世界を持った一台だぜ本当に奥が深いですよあの見た目と世間のイメージでこんな領域の車だと思わんやん総合フィールでトヨタの GR に一歩譲っても刺激的なエンジンや軽さを生かしたコーナリング特性しっかりとした走りやエコ性能はホンダ車の良さだな もっと言うとこの内装の造形、ドライバーを中心に広がっていて、私はすごく良いと思います。S2000 もそうだったが、操作系統の配置が、フェラーリの458っぽいんだよな。手でサクッと操作できるエアコンと、モード切り替えボタン。 最高の使い勝手です。内装のデザインも悪くないというか普通によくて、これが新車250万円で買えたって、どういうことなんでしょうかね。プラスチックではあるんだが、素材と造形、色合いが良いからなのか、これっぽっちも安っぽいとは感じないんだよな。また右から割り込んでくじじいがいるよ。 ほんとそういう運転やめろよな。ワインディングでタイヤ鳴らしてるからあえて言うけど、市街地で飛ばしたって、何のメリットもないですよ。楽しくないし危ないし。まあ後ろのヤリスクロスが、右側に寄ってるだろ先が赤信号とはいえ、多少は踏むべきか。なんでそこまで右に寄るし、トヨタのエコカーに乗っているのに、その奥の赤信号まで考えた運転をしないのでしょうか。ナンバープレート映ってません。 それ以上以上接近したら自分でさらされちゃいますよ純正のバックミラーって後ろの運転手の顔が恐ろしいほどはっきり見えるんだよなでこの古臭いカーナビですが実は機能としてはちょっと不便な程度で普通に使えるんですダイヤルでなんとか先の方を見ることもできるわけかボタン一つで現在地まあ合格点でしょうが私は最速ナビが好きだというわけで ボディカラーが黒い低価格帯の車、ああいう運転しがちという、私の言説を証明しながら、合流していきましょうね。1.5 リッターの。 113バリット114ニュートンメーターを出すエンジンに対して、モーターのトルクは78ニュートンメーターもあるんです。どうやら内部の接続的に、モーター単体での走行はできないそうですが、動き出しからはっきりとモーターアシストを感じます。さっきから後ろのヤリスクロス、害悪すぎて草コンパクトで、低価格で、走りがしっかりしてる車って、低変民度化しやすいんですよ。後ろの人は、 カーセンサー60万円のミニに乗って、トヨタ車の内装をネットでディスってる方がお似合いですね。速度を合わせるように並走してきたので、あえて踏まなかったわけではありません。おっと割り込みおじいちゃん。というかこの車、右後ろ見づれいな。かなり気をつけないと見落としそうだ。ちょっとプロボックスの人、合流あるの知ってる 当たるでしょ左側のボールに並走できるだけの幅はあったんだけどなイニディーのヤビツ峠バトルみたいなことをするところでしたわというわけで高速道路みたいに流れると噂さの個性道路ですが普通に平日の昼間から渋滞してますねなんでだよただの一本道だろ人物的にはベルファイアがお似合いなのになぜか180万円くらいで新車が買える車種に好き好んで乗ってる人が こうなことににままたた後ろに来ましたあのさああのさあはこっちのセリフだろというわけで市場インプレの記事では基本的にいらないと言われていたエコンモード普通に使えるよという話でした加速をだるくして低負荷でモーターで転がす時間を長くとってそれで燃費を伸ばすんだよな聞いてますかヤフー系袋にカタログ燃費が出ない詐欺だって書き込んでそうな後ろの人市街地走行で嫌なのはこれだよな道路状況さえクリアなら1 0 0キロ以上出して振り切れるのに 今回は単純に後ろの人の知能の問題だけど、前の GG の軽トラが40キロ以下で封鎖されたらブチギレ案件ですわ。もうそういう場面って、オレンジ線でも抜いていくしかないんだろうぜ。そういう場面で生きるのが、この VTEC エンジンと、モーターアシストなんだよなぁ。というわけで今回の目的ルート、奥飛 A ドライブウェイに向かっていきますが、この交差点は前が見えねえこの動画シリーズ、3ザーにクリップを挟んで、 そこに GoPro を装着して撮っているので、かなり高い視点からの動画になるんですよね。映像では見えてても、運転中の私が見えているのかは別の話。というわけでゲートに来たのですが、このク比エドライブウェイ、入るときは通行券を取るだけで良いんですよね。支払いは現金か、まさかのクレジットカード対応。 そのくせ、ETC は無理。この車の一つの欠陥として、どういうわけなのか、異常にチケットが取りづらいです。感覚としては、軽自動車をベースに、車体だけ幅広くして、 作り上げたって感じミラーを畳んでギチギチに寄せてもそれでもまだ辛いですというわけで昼クライムといきますがあんまり踏まずモーターにも余力が残っている限りイメージほど遅くは感じないですねプリウスを代表とするトヨタ系ハイブリッドとホンダの v t e c 系ハイブリッドの最大の違いはエンジンそのものが持つ絶対的なパワーだよな 数値的にはあんまりエンジン出力に差がなくても体感的な加速力は 40% くらい違います冒頭でもちら見せしたけど高回転域でぶっ飛ばしていけばかなり鋭い加速するのよねフリードの時もシャトルの時もそうだったなハイブリッドカーの加速 大きく分けて3段階あると思うんですよエンジンもモーターも加速方向に作用するベタ踏み地とおっとまだはエンディング入って数十秒なのにやけに突っ込んでるなそれだけ手応えが良いということですそうそう 2つ目の、エンジンは回っているけど、モーターが発電してて、パワーを吸い取られる低回路状態。こういう上り坂で、ほどほどに加速させている時の、微妙にモーターがアシストを入れる、中回路状態。この3つの領域を、アクセル回路で切り替えながら、燃費の最大化と、バッテリー残量まで考えて、必要な時にアシストを得ていくというのが、ハイブリッドカーの乗り方になるわけですね。 これトヨタ系のハイブリッドだと一部の排気量が 3.5L とかあるモデル以外1 0 0キロから上の加速が基本的に終わってるんだそれはこの CRG でも苦しいポイントですけどトヨタはエコ全ブリ実用域はモーターで底上げって感じですから絶望的に加速が遅いだけのトヨタと燃費やシステム効率では一歩譲るけどその分刺激的なエンジンを積んだホンダあとボディについてもトヨタは合成がチがち ホンダは軽さがある、そういう違いがあるように感じますね。ホンダ車はバイクも作ってるメーカーだし。さて、パワーモードをオンにして、パドルを操作すると、c v t を多段式トランスミッションとして使えます。シフトチェンジを入れても、クラッチが切られることがないので、独特な動作をしますね。そして何より、エンジン音が、とってもはっきりと聞こえてくるんです。 音としてはうるさくないのに、心地よくエンジンサウンドが響いてきます。わざわざうっさい車外マフラーを入れなくても、十分に音と加速力が良いというのは、本当にありがたいな。それにしてもさっきから、さすがに遅すぎでしょ。天気のいいエンジンだ。いつまでもダラダラ走ってるから、経済成長で置いていかれるんだ。 階段の上り下りの、国ごとの平均速度って知ってるというわけでこの時点で、異常に高い旋回性能と安定性に気づいているので、初見の道ですが、ガンガンに走っていきましょう。元が軽いからなのか、気のせいじゃなく、エンジンの吹き上がりも軽いです。車というかエコカーというか、バイクみたいな性格のエンジンなんですよね。速いかというと、走行安定性が高すぎて、不安感もないせいで、 安定的にはギリギリ遅いに分類されるような加速力だけど加速感、吹け上がりの気持ちよさ、エンジンフィール、ここら辺の評価となれば、それはもう最高です。上りカーブの合間の直線区間でアクセルを開けていった際の再加速にももたつきを感じない軽い上に旋回姿勢が安定するから、かなりのペースで飛び込んでいけるというフィール、GR やリスと重なります。 軽くて限界が高い上にタイヤのグリップ限界まで体で感じ取れちゃうんだからこれくらいの勢いで躊躇なく飛び込んでいけちゃうんですよねノーズダイブをさせた後の反動で吸い込まれるように犬と飛び込んでいく動きオーバーステアかというと制御できる範囲の中でしか動かないので少し違う気がするんだ前側のモータータで エンジにガンガンに回晴を入れるから相対的にフロントが減速してタイヤグリップを使わずに前が逃げていく力を削っているおかげで前から食い込んで曲がっていくようなフィーリングだハンドルを切って旋回に入った瞬間にビシッと姿勢が安定して吸い込まれるように曲がっていくんです本当に不思議なフィーリングですよただ軽いとか足のセッティングとかそれだけの世界じゃないだろう この迂闊に全開にできない感じ これだけの実力を秘めているのにどこがエコカーなんだよかなりのスピード感で飛び込めるから直線で無理に踏もうという気にならんな旋回中にアクセルを踏んでいくとさすがに FF ということでアウト側に流れていきますねそれをうまいこと制御してやることでタイヤグリップを使い切りながらコーナーの外側まで膨らませるそういう走りもできそうでターンインから立ち上がりまで奥が深い車だぜエンジン音のために音量を上げておくと カーナビが邪魔になるのはご愛嬌。驚きましたよ。個人的に CRG って、一人一台車を持つ、郊外在住の大学生が、バイトしたり、親に買ってもらったりして、最初に乗っていく車というイメージがあったのですが、初心者向けとしてくくれるもんじゃない。もちろん、不安定な動きや、 制御できないところに行きそうな不安感は一切なくサイズ的にも運転しやすく与えた運転操作への反応も素直で免許取り立ての人に対しても優しいんだぜただトヨタの GRK と比べるとツッコミのシャープ化のためだけに全体の動きのバランスがちょっといびつかも危なさが出ない範囲でモータースポーツの世界の技能を行動で使っていける領域を持つ峠道を走ればシャープで市街地を走ればエコで静か 総合性能高いよな私は CRG の見た目かっこよいと思いますがこの車のことをマニュアルで乗れて燃費も良いエコスポーティーカーだというのならそれは CRG のことを正しく捉えられていませんプリウスと同じ分類に放り込んだり遅い車として取り扱うのは大間違いなんだ動画で見ててもわかるだろうこの軽さと加速感が 全開にしようとしてるんだけど絶妙に足りない視界やストレート長が安全を保証してくれないたまにある直線区間程度ではこの CRG のエンジンを解き放つには不十分なんですよおそらく120キロあたりから上の加速は車真こそ安定していてもモーターアシストが当てにならずスペック相応な加速力に落ち着いていくさてここら辺から車の動きにも慣れてきてどんどんペースアップしていきます 直線では押さえるけどしっかりタイヤに負担をかけて限界領域付近での動きを見に行こうか安全な車というのは加速力がなくて速度が出ない車ではない急な入力を与えてもタイヤの限界付近まで攻め込んでいっても想定外の動きをせず安定して動く車なんだスピードが何キロ出てるではなくてタイヤへの負荷をどのように前後に振り分けていくのか おお、この s 実感、最高に動きが気持ちいいぞアクセルを一瞬抜いてやるだけで前が入っていくから胃のままにスラロームできるんだ最高だねエコカーであることは完全に忘れてドライビングプレジャーに陶酔できる こんなスピードで飛び込もうとしたらいつもなら本能が危ないからやめておけと強く言ってくるそれくらいのスピードでは旋回しているのにこれっぽっちも不安感がなくてタイヤが遠心力に負けそうになる感覚だけがあるこれ10年は前の 7.5 万キロの履いてるタイヤも状態不明な個体だからな私の86の方はゴムブッシュが多分やられてて下回りが暴れていたんだけどそういうヘたり感というのかなこれっぽっちもないんですよ10年前の7 7.5 万キロってどこぞのベンツみたいにもう新品時の感覚じゃ評価できないはずなのになこっちはさっきからタイヤからカーッという音が聞こえてくるのをそこはかとなく感じながら走ってる車重1 1トンのコーナリング限界なんて基本的には行動じゃ到達できないそれがむしろおそらくクソタイヤが吐かされていることでちょうどよく物理的な限界が下がりタイヤを使い切りに行く楽しみも生まれている視聴者さんは意外に思われるでしょうが私はちょ 高性能な超絶ハイグリップタイヤよりはちょっと攻め込めば音が聞こえてくるようなグリップ限界が低めなタイヤを使い切るようにして走るのが好きですそれを考えるとむしろ車重はある程度あって良いんだよな重さのおかげで攻め込んでいっても動きが安定するし与えた操作にも素直に動いてくれるちょうど今の GR プリウスに行き着くわけです ほう、展望台ですか。寄っても良いんだけどこの先にもあるだろうし、何より今は走りたい。この CRG という車、走る楽しみや経済性、実用性、中古相場まで含めて考えると、今買える中で、最高なんじゃないですか強いて言うなら、スイフトスポーツだけが、立ちはだかってくるかもしれん。スイフトスポーツのコスパは最強だからな、そろそろレンタカーで借りる頃合いだろう。そうそう、こうやって突然にバスがはみ出してくる。 you、yeah. の赤信号すぐ隣で人が工事してたので徐行していたら人命を無視して突き進むワゴナールに離されてしまいました皆さんに聞きたいんですが安全運転って何なんでしょうか人が近いところで出す4 0キロの方が新透明で出す1 6 0キロより4倍どころか20倍は危ないと思うんですがまあこの道も鹿の飛び出しや突然の歩行者のリスク普通にあるからそこまで想定に入れた上で押さえて走っているんだぜ皆さんんもちゃんと 安全とのバランスを取りましょう特に市街地の車間距離聞いてる黒いアリスクロスの人まだ言ってるまあこのワインディング木々の合間から普通に先が見えますからね 目の前じゃなくて視線はコーナーの先に送るのよバイクでくねくね道を走るとき視線というか頭が正しい方向に向いてないとどうやら体の芯のねじれる方向が変な向きに向いてしまって物理的に理想的なコーナリングができなくなるらしいんですねまたバイク4輪とわず、 必ず遭遇する、旋回途中で、さらに急になっていくカーブ。そういうコーナーは基本的に、一旦は起こしてから減速へ入れて、またパタンと倒して曲がっていく。この動きこそがまさに、四輪車においては、タイヤグリップを前後方向と、左右方向に振り分けることにつながる。ハークソダルいはこれ。マジで面倒くせいというか、寄せづらいし遠いし届かない。 ちょっと休憩してきますわ。なんでバイクの話を挟んだかというと、c r g の操縦フィールは、車というより、バイクっぽいからなんです。エンジンの吹き上がりが軽いとか、そんな表面上の浅はかな話じゃない、というかヘッドライトが絶望的に暗いなこれ。バルブ交換は必須かもしれん。動画時間からわかる通り、語りたいことが多いので、突発的に話題がそれるのはどうかお許しを。ラウンドアバウトがあるのか。 待っていただいてるということで、ほどほどに迅速に抜けようぜ。そういえばラウンドアバウトって、ループの中の車両が優先でしたよね。でもお互いの行き先的には、右折車と直進車の関係だったのかもしれん。まあ、た難しくなるよ。機上の交通ルールと、現実とのバランス合わせ、さらに難しいのが、この奥きいドライブウェイ、通行料金が、通ったルートによって変わる、カスタム制になっているんですよ。私はこのまま展望台まで登ってから、 た道をり返そうかな通行料金が面倒くさすぎてあと純粋に3000円という額が高く感じて他のところに行こうか真剣に迷ったよな山登りを見ていたって面白くないので今の急勾配をダウンヒルとして走っていきましょうすごい景色だぜこの左カーブがまた険しいのよ何よりもしんどいのがさ道が全然見えないんですわというわけで 1.1 トンのコンパクトボディがフルに生きる場面だぜダウンヒルでのペースアップ 昼クライムの何十倍も危ないんですよね勝手に車が加速していっちゃうのでタイヤのグリップ余力の感情をちょっとでもミスったら曲がれないただの平坦路なら良いんだが湿ってて段差があってそこに落ち場まであったらグリップが立ち上がらないんですわ そういうときって、一旦ハンドルを戻して、前後方向にタイヤ使って、ガツンと車速削ってから、思い切りハンドルを切って、横方向のグリップ余力で、なんとか曲がれないか祈るしかないんですよね。おい、そのスピードで突っ込むのかよ。撮影中は終始無言なのに、思わずつぶやいてしまいましたわ。四角じゃなくて。 グリップ感で判定しているのであのスピードで突っ込んだということはあのスピードで突っ込めたということなんでしょうなるほどなさっきから普通に走ってるつもりなんですがなんか周りの車が私の半分くらいのスピードなんですよね道路的には40キロ制限だしなヒルクライムの時は放っといても減速してくれるからリラックスして流せるんですよダウンヒルの怖さに CRG はどこまでやれるのか むしろ今からが本番なんだイレグラー対応や安全まで考えるとタイヤの余力ベースじゃダウンヒルじゃ限界には挑みづらいからなそれにしてもさっきのワゴン R かなり狂気的に飛ばす人だったんですがすごいっすね CRG 下りで軽より速いじゃん直線は挟んでいたけど向こうだって普通に追い上げてきてたからなプリウスに乗ってればわかりますがダウンヒルって基本的に遠心力との戦いなんですよだから軽ければ軽いほど有利だと言えるんです 高から200キロや300キロの重量差が何倍にもなって作用する上りや平坦路ならそれくらいの重量差エンジンパワーがいくらでも打ち消すんだがなでも直線で全開にする時間が全く取れないダウンヒルの連続コーナリングでエンジンパワーなんかいくらあっても役に立たないむしろどこまで狂気的に突っ込んでいけるかの勝負厳密には狂気じゃなくてタイヤのグリップ限界や乗り物の挙動への信頼感の話だろうがこの CRG は それがズバ抜けているんですよまだダウンヒル序盤であんまり攻めたことはしていないけどここでターンインジの例の動きが生きてくるブレーキを離した際の吸い込まれるような挙動だよなそれが本当に特別でどれくらいの威力かというとブレーキングが不要になるんです のの先のカーブに突っっ込むののににブブレーーキングががいいいいらななととううは何を言ってるんだという話なんだ話ですがねカーブに入った後旋回を始める直前に一瞬だけどカンとブレーキを蹴り込む奥まで踏んだ瞬間には離してしまって前荷重を抜くのと同時に切り込めばそれだけでクリアできちゃうんですよ十数分と同じような道を走っているのでどこで実践していたか覚えていないのですが ここで長めの直線が来たのでずっと試したかったフルブレーキングテストうーん車重の割にはあんまり止まらないっすねやっぱこれ履いてるタイヤがダメだわブレーキパッドはどこかで強化品に変えるとして フロントだけでもそこそこには良いタイヤを履かせておきたいですな。まあ、車重がが軽いいってタイヤグリップへの依存度は低いがなというわけで長々と話し込んでしまいましたが高校生の頃からずっと気になり続けている車だったんです。しかもただのスポーティーエコカーじゃなくてボルシェア GR やリスのようなモータースポーツの領域でのドライビングの世界があった。しかも世間はその実力に気づいていない。熱弁してしまうのは だだったと言えるるででしょうでどうするんだ買うどすん買のか迷う真剣に迷う買うとしたら確定でマニュアル距離は8万から10万キロかなでもな最近やってることが忙しくて乗る時間が取れる保証もないうーん買う買う詐欺で終わっちゃうかなというわけで長くなりましたが CRG でした中古を見ていれば20万キロオーバーの個体も多数あるがさすがにためらうよなマジックり考えるとしましょうではありがとうございました